待ってくれ、うん、やってみるいやいや無謀ですって本気だ僕はお前に恩があるそのお前がそれしかないと言うならそうする動機が薄いっすねでもあんなことがまた起きるかもしれない今度は僕がお前を救いたいだからなしてお前が好きだから あ, あそれはなんすか恋とかでしょうか ああ恋だそんな真顔で言われても好意を抱かれるようなことはなかった気がするんですが前にも言ったけど別の世界で自暴自棄になって落ちていった僕をお前がそばでずっと見守ってくれていたそれはおそらくですが私なりの責任の取り方だったのではないですかでも僕は救われたで、ね そこからどう転べば恋に発展するのやら全く理解できませんが恋に理屈なんて必要あるかなんだと！それを理由に入げたのはそっちだろ<笑>ほら私たち相性最悪っすよでも好きなんだそれは奇特な方で何とでも言ってくれ